切りたんです今回は「ガンダムマーク2」製作のパート3になりますそれではご覧くださいそれでは前回の続きから前回切り出したプランのバリを取るために軽くヤスリをかけていきます このままでは印が見えないので白鉛筆で可視化していきます。 消しゴムでこすることで、印の位置をはっきりわかるようにします。 ここからは、筋彫りをしていきます。裏板を先に貼ってしまうと、難しくなるので、要注意です。 その時、印に合わせてガイドテープを貼ったからといってすぐにスジ彫りしてはいけませんどれだけ丁寧にマスキングシールを貼って慎重に針で印をつけてもほぼ確実にズレが生じているのでそのすり合わせをするために定規でどこか角の部分からの距離を測りすべての面でその距離が合うように微調整していきます それでは筋りしていきます使うのは 0.05mm のタガネですなぜ 0.05mm かというとモデラーが通常パネルラインと言っているものは巨大建造物を建てる際もし部品一つ一つの寸法がぴったりで加工してしまうと加工時の誤差によって傾きが生じピサの斜塔のようなバランスの悪い危険な状態になってしまうためクリアランスといって 5mm ずつ 隙間を作っててて微調整しなががら立てていくのですがそのクリアランスをはるか未来の世界でも装甲板を合わせる際に用いていると仮定して表現しているんですよねそれでずっとそのままならコーキングで隙間を埋めるということもするでしょうがモビルスーツは兵器なので頻繁にメンテナンスやパーツ交換を行うためそれはないでしょうつまり表現したいパネルラインは実寸大になった時 平均 5mm になると予想されるので100分の1の 0.05mm になるというわけです。 同様に、他のパネルラインを作っていきます。ちなみに、この定規は、ゴッドハンドさんで見つけたもので、なんと、 0.5 ミリ幅のメモリは表と裏で左右逆についていて、しかも5センチというとても使い勝手の良い定規なのです。0.5 ミリ幅のメモリなら他でも見るのですが、この左右ともについているタイプとなると、今のところ私は他で見たことがありません。 片方がある程度揃ったらもう片方を合わせていきます。 当然ですが片方をずらせばもう片方もずれるので入念にチェックをしていますガイドテープを合わせることができたので筋彫りしていきます。 の彫りをするためにどうしてこれほどまで細かな調整をしてきたのかその成果を見てみましょう見にくいですねべての作業が終わった後にも同じ見せ方をしたいと思いますがこれでもわかるでしょうかあれだけ丁寧に作業した結果ここまで左右対称に近づけることができました。 さらに言うならばそれだけやってもズレは生じますなのでもしという対象をしっかり出したいとしたら最低限ここまではしたほうがいいということですねこっちなんかはズレちゃってますね